はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、12月28日ということで、僕自身のですね、えー、撮影年内ラストということで、まあ多分ね、この動画上がる頃にはもう1月半ば後半になってると思うんだけどね、ちょっと編集遅くてごめん。今年で、ね、年内ラスト撮影ということで、 この2022年、えー、年内撮影で回ったお店さんで一番感動したラーメンを食べて、えー、締めくくろうと思いまして本日はですね、まあ、ちょっと背景見たらもしかしたらわかる方もいらっしゃるかと思います。まあ2022年はね、まあ、動画の方でも えー、私生活でも家系にハマるにハマりまくった年だったのであもちろん本日も家系なんですがもういろいろとね、えー、こうしてともにお付き合いさせていただいているこちらのお店でございます本日お邪魔させていただきますのがこちらの裏武蔵屋さんでございますこちらのね裏武蔵屋さん初めてね撮影でお伺いさせていただいた時には う, うますぎてすっごい ゲイ感動したんですよ。そこからいろんなね、イベントなんかも一緒に参加させていただいて、ちょっとなんですけど、厨房にもね、立たせていただいたりとか、もう本当にお世話になってるお店さんなので、えー、今年はですね、こちらの浦武蔵屋さんで1年を締めくくろうかなと思います。えー、11時オープンなんだけどね、えー、今日は張り切りすぎまして、9時半に到着しております。まあ、浦武蔵さんはですね、えー、オープン前でも店内で待てますので、えー、早めにですね、入っていこうと思います。よしよし。 ということでただいまですね店内に入っておりましてすでにですね営業が始まったという状態でございますで今回はですね、まあ、通常の裏臭うプラス2杯目にですね特製を食べていこうと思いますもちろんですねライスも色々と注文しておりますので本年ですね最後のラーメンを楽しんでいこうと思いますまずねラーメン来る前にもちろんライス注文してありまして メニューにです、ね、食べ放題のライスもございますので、えー、とりあえず1杯目台で注文いたしました、ね、ということで本日の、ね、1杯目を到着いたしました本日はこちらですね1杯目いただくのが浦さにちょこちょことほうれん草だったり海苔もね、トッピングしてありますそれではこちらいただきたいと思いますちょっとね一口目はスープからいきましょう うーん村武さんのスープはめちゃくちゃうまいわスープもうまいしチーズもうまいしそして醤油もうまい あ, うまうまうま あ, ありがとうございますま そ, そしたらですねこちらの麺そろそろいっちゃいたいと思います やっぱ撮、ね、影 の, の中で今年初めて食べたラーメンの中で一番感動した一杯だけじゃないですねそしたら今日はねこれ贅沢にのりっとほうれん草いっちゃいましてこれまだねこの浦野佐さんの生ほうれん草がうまいんですわ うんちょっとこの光景どうですかもうこれでうまいよね、うん、これちなみに今、金の丼じゃないですか これ通常の丼とは違うんですよ一通に毎日朝限定9名様かなのみに、ね、金丼でね、ご提供してますのでえぜひね、これで食べたいよって方は朝一ね、ちょっと早めに来ていただいてぜひこの金丼で食べてみてください来たら、ちょっとこちらでねでこれ、海苔とライスしっかり絡まさせていただきますうん もう贅沢にこれ、海苔ほちょっと待っててください。 あーいいねちょっと今ですねもう大ライス完食しました続いてね、えー、全然まだこれラーメン余ってますのでちょっとライスお代わりしていきたいと思います、はい、ありがとうございますーいただきますはーいやっぱね好きなラーメンでライスまあ家系は特にあまりません、はい、ありがとうございました ありがとうございました。 の海苔を販売している時期がありまして少しだけねあの取っといていただけたみたいなんでこれを使ってラーメン食べればと思いますどうもありがとうございましたどんなものか香りが香りがやばいわ この海苔は青のりという名前のごとく通常の海苔に青のりを混ぜ合わせて作られた海苔らしくて青のりの香りがねすごくいいわ。はい そしたらもうですねこれライスもラーメンの方もほぼラストでございますこれですので最後はねこの味玉をライスに落としてこれ残ったスープもねよいしょうでこれのこうでこちらのご飯でいきたいと思います、うん はいということですみません1杯目完食いたしましたそれでは続いてですね2杯目も注文していきたいと思いま す, と い, ま す, と, いますということでこれもですね2杯目のラーメンが到着いたしましたこちら2杯目でございますのがブラムさんの特製のしかも燃料は大でございますちょっとね他にも色々注文したんだけどまたとめてね説明しつつ食べていこうと思いますでは先にねいただきます ありがとうございます、まあ、通常はもちろん美味しいんだけど特製にするとチャーシューがね増えることによってより肉の出汁の感じそういったね香りなんかも変わってくるので、まあ、皆さんもねぜひね食べ比べしていただけたらと思います早速ね チャーシューも多いんで、いいよ。6三種類ね、おまして。これ、なんとか普通のカッターロースかな。はい、ですねどうぞ。うん、うん、<笑>で、続いてこちらですね。バナン肉でございます。 うん、うん、あの正直2杯目で も, も変わらずうまいというかさらにうまい<笑><笑>そしたらちょっとこの辺りで頼んだ TKG ですねこれうわ やすげえ安いんでお得なメニューなんですけど、ね、ひとまずはそのまんまで<笑>このメニューもこれ、ね、海苔をさこうしっかりと浸してこれこうですよ うーん、ン当ね b k g 一瞬です紹介してないに等しいぐらい一瞬それぐらいうまい<笑>これ浦松さんではねライサのお客さんに限定でこれね「はなっぱ」っていうこれ無料なのよご飯乗せ放題なんだけどチャーシューとこの漬物混ざったやつでこれが無料で書き放題なのはあまりにも安すぎるわ ますいせん、うんね、先ほどもご説明させていただきましたのりとは別に販売している極上のりでございますこれなんかはねお寿司屋さんとかで使っているようなめちゃくちゃいい味がしてて本当にねのりとしての香りとあと食感もうこれがね勘違いですどう ぞ, どうぞ やっぱ、これ食わないと年がと、ね、<笑><笑>うごはいます。うん ですね、これがマストでございますはいということで本日もありがとうございました米変コーナーの時間に参りたいと思いますこれね米変コーナー分かりやすいようにちょっと文字付け加えてみました いや僕話長いからねはい<笑>ということで本日1発目のコメントはこちら前回ね撮影した動画が煮干し系のラーメン屋さんで替え玉何玉いけますかみたいな感じの企画をね撮影したんですけれども本当にね僕らめちゃくちゃ食うの早いんですよ一応お店さんは麺半分食べ終わった頃に替え玉をコールしていただけたらちょうどいいタイミングできますよとおすすめされてたんだけど 僕らのね、速度じゃ全然間に合わない。基本的には普通にオフでね外で食べに行ったとしても前のラーメン出てるお客さんを追い抜いて完食してね退店していくぐらいなのでまあもし僕らを街中で見かけてもこう食べる速さにね驚かれないようにしてくださいそしたら続いてのコメントはこちら やっぱりさ、大食いの人が好きなラーメンって、二郎系とか家系とか、あとはラーメンショップさんとかね、そういう系統が好きと思われがちだと思うんですけれども、僕ね、普通のいわゆるチンタンとか煮干しを使ったようなラーメン、結構好きで、昔はね、よく食べてたんですよね。ただね、いかんせん、こう、ハマり症であり、き症であるので、最近はね、あんまり普段から行ってないんですよね。もうドハマりしてる家系ばっかり。 ただね、もちろんそっち系のラーメンも大好きなので、皆様のね、おすすめがあれば、じゃんじゃん教えてください。そしたら本日最後の3つ目のコメント。本日もいただきました、おすすめのお店。いや、ちょっとね、これ気になったので、早速調べてみたんですけど、こんな感じ。めちゃくちゃうまそうじゃない いわゆる北海道系のラーメンなのかなこう、炒めてる炙り系の味噌もあったし、なんかね、めちゃくちゃうまそうなんですよ。こういったね、味噌ラーメンにチャーハンとか合わせて書き込んだら最高じゃないですか。もうね、想像しただけで腹減ってきますよ。今ね、撮影時間、編集時間がね、こう夕方の5時なので、ちょうど空腹と重なって、今めちゃくちゃ辛いです。 近々ね、後藤翔太さんのおかげなのかせいなのかね、もしかしたら味噌ラーメンの動画上がるかもしれません。ということで本日の米編コーナーはこちらで終わりたいと思います。また次回もお会いしましょう。じゃあねー。